岐阜西流国体競泳競技二日目の模様をお伝えします今年の国体の舞台は岐阜県競泳の会場は岐阜市にあります岐阜メモリアルセンター長永川スイミングプラザです上空青空と雲が半々といった天候で競技が行われています屋外プールです競技の模様は オリンピックス三大会連続出場東海学園大学准教授林明さんの解説。レース後のインタビューは別に高木アナウンサー実況稲垣秀人でお伝えいたします。林さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日から競泳競技が行われていますが、もうニュースなどでご存知の方も多いかと思います。前人未到の大記録が飛び出しました。昨日この国体で誕生したその大記録についてまずはお伝えします。少年男子で200メートルの平泳ぎで。 世界新記録が誕生しましたあのロンドンオリンピックの金メダリストダニエル・ギルタ選手の記録を破ったレースその模様を日本記録の更新さらには世界新記録へも期待がかかる少年男子へ 200m 平泳ぎの決勝注目は4コース鹿児島の山口です自己ベスト2分7秒57あと100分の6秒で日本新記録 4月から8月までの間に2秒以上自己ベストを更新してきました、2度高校新記録をマークしています。 29秒前半、まあはい、29秒2位とか3ぐらいで入ると予選では前半 100m が高校新記録を上回るペースでしたね、はい、さあその前半の50は29秒16、はい、この入りどうでしょうか。 1分2秒19それを上回れるかどうか1分1秒台いけるかどうかというお話すでに体1つ以上リードをとっています4コース鹿児島志布志高校3年の山口時計の針が1分に近づいていく前半100のターンは1分1秒台出ました1分1秒72 공포스 生まれた記録です。あの、まあ、本人に言いたいこと、外の取りは、いき大事なこと、いけましたので。まあ、それもつ、まあ、外の取り方が良かったというのも、考えられますね。正直、狙っていたのは、2分6秒台だったので。えー、まあ。もう少しでええー。チーム初の2分6秒台。まで、あと少しあったので。 まあ、かなり残るレースでもありますし、えー、来年のスカイ世界選手権が本当に楽しみになってきました<笑>林さん、改めてこの記録を生んだ原動力何だったんでしょうかあのやはり前半の入りが非常に良かったということもあると思いますしや泳ぎを見ていても、はい、やはり普通、足を引きつけた時 体が一瞬止まるところがあるんですが、えー、そういったところはなく、まあ、本当に平井選手も言われていたんですがリニアモーターカーのように一定のスピードをずっと保ちながら泳いでいるような、えー、印象を受けますね平井典正コーチはそのブレーキがかからないというような表現もしていました非常に力強い泳ぎでコンスタントに2分7秒台を出せるようになってきてあの昨日のレースではご両親も応援をしていたんですけれども 入りが早すぎて最後まで息が持たないんじゃないかとちょっと心配しながら見ていたというようなお話もされていたんですけれども、息が切れることはなく二分七秒零一の見事な世界新記録での優勝となりました山口昭弘選手のレースご覧いただきました。こちらがその結果です鹿児島の山口昭弘二分七秒零一で世界新記録これまでの記録を零秒二七更新しました。 あのご両親の話ですとオリンピックに行けなかった日本選手権で敗れてあのかなり期するところがあったんじゃないか記録で勝負したいかなり強いこだわりを持ってあの夏、秋に向けて練習してきたよううでですすね。そうですね、そはい、あの今シーズンあのインターハイ、えー、ジュニアパン・パシフィックそしてじゅ、えー、全国 JO、えー、その大会それぞれに、えー、オリンピックでいうと銅メダルの、えー、記録でもありますのでそれだけ高いレベルで今回臨んできて、はいこの世界記録ですので。すごい あのー、今後可動性が秘めたまたタイムじゃないかなと思いますね指導する平井のりコーチの話では来年本当の進化が問われると今度は6分台へ期待したいと思います6秒台へ期待したいと思います